量下げていきます。はい、このありがとう。ストレッチなんか倒れてる。はい。ごめん。はい、皆様、本当にいつもありがとうございます。ありがとう。ストレッチのコーナーでございます。いかがでしょうか？今日はね素敵なおさんをお迎えでしょうか？今日あたりからね。あの暖かくなるってことで、私も相当喜んでおります。いや寒くても全然オッケーなんですけど、暖かいとさらに嬉しいなっていう感じです。さあ、ありがとう。ストレッチはこの？ 愛してる大好きありがとうの3つの言葉をボディーさんに言いながら行うストレッチですこのねこの「愛してる大好きありがとう」っていう言葉はね誰でもね何度 で, でも言ってもらいたい言葉なんですよだからボディーさんもこれを言っていただくと超喜ぶっていうことですねさあですのでこの言葉がけ言葉を、えー、カウントねどうせ1234ってカウントを取るんだったら「ありがとう大好きあ愛してる大好きありがとう」って4カウント。 これを2回やると8カウントになるのでこれを使おうということで始まりましたさあではこちらの言葉忘れないように置いときますねさあ今日の放送はちゃんとつながっておりますでしょうかどうかな<笑>大丈夫でしょうかちょっとなんかねいろいろねあのつながらないともあるの、ね、あつながったかなはいこんにちはおはようございますさあ早速始めていきますよえよかったです ビフォーアフターをチェックしますビフォーアをチェックしてアフターをチェックすると差が出ますその差がわかるとモチベーションがアップしますモチベーションがアップすると継続につながりますので、えー、ビフォーアフターをいつもねチェックするようにしていますハーノさんおはようございますありがとうございますいつもご参加ありがとうございます、はい、では早速始めていきましょうではビフォーアフターのチェックです両足を伸ばします両手を前に伸ばしていただいて今の状態をチェック シスター最近ね朝いろんなものを踏んでおりますので結構深いところに今行っておりますすでに、ね、背中の位置がね低い位置になってます、えー、とご自分のです、ね、手の位置も覚えておいてくださいどこでも大丈夫ですそこから差が出てきますのでねそこをチェックしていきましょうはいでは、えー、水分水分取ってくださいシスターります、うん 水分は、ね、いつでも摂取してください老廃物を、ね、お出しになりたいと思いますの で, いつでも水分を寒いときなかなか、ね、水分摂取が少なくなっちゃうんであのでしっかりとるようにしましょうといってもあのこれから暖かいから大丈夫だと思いますけれどもだんだん、ね、水分取りやすくなると思いますでは始めてまいりましょう左足の上に右足さんを乗っけてください そして指先さんを横に開いて縦にグイグイいく指先、えーとえー、足指グイグイからいきますはいでは声出していきましょう「愛してる大好きありがとう」2回言いますよせ ー, <笑>せーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でお隣の指せーの愛してる大好きありがとう」 <笑>ありがとうト届けしてみせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス手と足を握手します指さん同士で、ね、握手足の甲を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きでは土踏まず下側を持ちますせーの愛してる大好きありがとうボディーごと使ってくださいはい ありがとうくるぶしさんをがっつり右手で持って足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは肘を大きく回しますちょっと持ち上げてもいいです下の足ねせーの愛してる大好き肘を切るありがとうボディごと動かして愛してる大好き反対回し はい愛してる大好きボディー型大きくねももは愛してる大好きナイスでは手を離して足首を持って足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き縦振り愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス足だけ振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、では、この足さんですね。右足さんはふくらはぎさんを置いていただいて、左足さんは後ろ。はい、体重をかけて、ぐいぐいほぐします。せーの。愛してる、大好き、ふくらはぎさん、ありがとう。はい、愛してる、大好き、ナイス。お膝のちょっと上、結界さんです。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きありがとう。うももさんどうぞ体重かけてあ大好きありがとう。はい愛してるご自分の重さを使ってありがとう。はい両方の膝を立ててひっくり返します。右足さのふくらぎの横外側です。せーの愛してる大好きありがとう。はい愛してる大好きない。 見ては右足を立てますお膝立ててふくらはぎの下側ですせーのあしてる裏側大好き下側ありがとうはい愛してる大好き笑顔でねはい膝のちょっと下ですグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝の上ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝周りですせーの 愛してる大好きお皿の周り、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。はいでは、ももの裏をゆ さ, ゆさゆさゆすります。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。はい、愛してる、大好き。笑顔でね。内ももゆさゆさ。せーの。愛してる、大好き。がっつり持って。ありがとう。愛してる、大好き。外ももゆさゆさ。 愛してる大好きガっと持ってゆすってくださいはい愛してる大好き笑顔でね膝裏グイグイ膝の裏をグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き笑顔でね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 愛してる大好き、笑顔でね。はい、では、つま先を膝を内側にして、ももの外側です。肘でも手でもせーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ももはえいと。はい。愛してる大好き、大たた、ありが、結構痛いです。 右足、あの、そのままで、左足下のくるぶしを、くるぶしさんを右の腿ももの横に乗ってます。で、しごきます、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンワン、エイト愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では、この左足さん、曲げたまま、そこに置いて、右足さんを後ろに畳みます。はい、背筋を伸ばします。 右の腰骨さんのところから手をスルッと落とした大腿骨の付け根さん腰横ぐいぐいせーの愛してる大好きボディーごとどうぞありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で輪も開いたここ念入り愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でナイス背筋を伸ばします えー、骨盤転がし、左手のお膝さんの外に左手ちょっと前にかぶっております右手さんをお尻、右のお尻さんでこうこう骨盤を大きく動かします後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にどうぞワンワン愛してる大好きありがとうここもたくさん動かしてはいでは背筋を伸ばして左手さんを右の腰の横 右手さん、腰骨腰肘、肩を大きく回します背筋をぐっと伸ばして一直線のボディをね、取っていただいてこっちかはい、せーの愛してる大好きありがとう骨盤ねじり、愛してる大好き笑顔でわが板愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスでは手を頭の上で丸画面に入った皆さんご一緒にいいですお願いしますせーのいいでーす はい、ありがとうございます。右足終了。はい。ではチェックタイムです。両足を伸ばしてください。はい、では右手さんをアップして右つま先さんにおおだいぶ行きました。シスターさん、結構背中の位置もだいぶ伸びました。はい、では左手さん違いがありますね。背中の位置も違うし、手の位置も違います。ああ、はい、膝裏の隙間もチェックしてください。まあまあ右足のお膝さんがね下がりました。 右のももさんもね広がりました平べったくなりました左足さんはまだですはいということで右足終了頑張りましたでは水分とってくださいちょっと休憩さあボディの変化などありましたらねコメントをお書き頂ければと思いますあ千代子さんおっんさん初リアルタイム<笑>ありがとうございます千代子さんもありがとうございますんさんもありがとうございますリアルでやって頂 い, いてねあのボディをね変えていきましょう 日々やると本当変わってきますからね。水分取ってください。はい。左右差ね。出たと思いますよ。あの。このね、やった後と や, やる前とやった後のね。違いをね。ご自分でね。ボディの違いをいつも感じていただくと、またやろうっていう気になって継続につながりますので、継続することが重要です。 ストレッチはね一時的には伸びるんですけどほっとくとまたそのままねあの交代しますから維持<笑>じゃなくて交代しますからじゃあ毎日続けること笑顔で続けることが重要でございますはいでは早速左足さ側にね行って参りましょうかコメント、はい、ももが釣っていたのがほぐれということを素晴らしいですありがとうございますジュンさんグッとありがとうございますはい。 でではですね、左足さん行ってみましょう。左足さん行ってみよう。おー聞こえました。はい、では行きましょう、こちら側。えっと、左足さんの調子をチェックしますよ。伸びしろーたっぷりありがとうございます、はい。では、伸びしろってシスターが言ったらたっぷりっていつも言ってください。<笑>では背筋を伸ばして、左手さんのチェック、たらこんな感じ。はい、右手さん。 シスターとかね、<笑>左手さんもだいぶいってますけど、はい、では、膝裏さん、どうですか、膝裏さんも、じゃあ、行きまはい、では、早速いきます、右足の上に左足さんを乗っけます、指先を横、指さんもね、横に開いて、縦にぐいぐい行くのからいきます。はい、では、愛してる大好き、ありがとうの言葉、2回言いながら、す、す、せーのー、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お隣の指、せーの。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 愛してる大好き笑顔でナイス土まず下側を持って足ねじりせーの愛してる大好き熱くなってきたありがとうはい愛してる大好きナイスはいではくるぶしを持って足先をぐいぐいゆすりますせーの足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス では下のお膝をちょっと曲げていただいて肘を大きく回しますボディーごとせーの愛してる足首回しあ大好きありがとうもあしてる大好き反対回し大きくどうぞボディごと愛してる大好きいいですねありがとう大きいですね愛してる大好き笑顔でどうぞありがとうナイス手を離します 足首を持ったら足を振りますせのア愛せル大好きありがとうア愛せル大好き上下に振ります愛してル大好きありがとうア愛せル大好きナイス足だけ振りますア愛せル大好き盛大にア愛せル大好き左右に振ります愛してル大好きありがとうア愛せル大好きありがとうはいではチャレンジコーナー背筋を伸ばしてボディを後ろ両足アップ両手アップ両手両足振りせーのア愛せル大好き盛大にア愛せル大好きワンワンいた アイシェル大好きありがとうアイシェル大好きありがとう腹筋のポーズ腹筋 V です、はあ、いいですはいで足ちょっと曲げていただいているので手を丸頭の上ではいカメラの方を向いて皆さんご一緒にいいですいきますよせーの、はあ、いいですナイス<笑><笑>いいですさあ腹筋背筋さんも鍛えましたはいでは左足のふくらはぎ 横面を置いて体重かけていきましょうきゅうりの塩もみせーの愛してる大好きいいですって言ってますはい愛してる大好きありがとうはい膝のちょっと上の内側かいさんせーの愛してる大好き体重かけてありがとう痛いですよここ愛してる痛いですあり内ももさん愛してる大好き体重乗っけてボディーごとにするはい 愛してる大好きいたったたナイス両方のお膝を立ててひっくり返します左足さんのふくらはぎ外側キュウリの塩もみせーの愛してる大好き汗かいてきましたよはい愛してる大好きナイス、はい、お膝を立てますそしたらふくらはぎ裏側ですおえっと親指をほぐしますせな 愛してる大好きボディも使ってねはい愛してる大好き笑顔でナイス膝の下をグリグリやりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝のちょっと上の骨のとこグリグリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りグリグリお皿の周りをグリグリどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、では、服はえと、もも裏、もも裏4本の指がっつり入れてゆすります、ボディごと、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、内ももさん、がっつり持ってゆすります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、外ももさん、どうぞ、せーの、愛してる、大好き、がっつりゆすってよ。 はい愛してる大好き、ナイス膝裏さんに手を入れて膝裏グイグイ、せーの、愛してる大好き、グイグイもみほぐしてね、はい愛してる大好き、ありがとうはい背筋を伸ばして膝下ブラブラ、ぶらぶらぶらぶらさせます、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっと手を下にずらします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、またちょっとずらします。 せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、このお膝を伸ばしていただいて、ももの上です。肘でも手でもいいです。体重ごとをゆすってください、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、ナイス。お膝、つま先を内側に入れて、もも横さんです。はい、肘でいきます、せーの。あ肘でも手で見いいです。 ありがとうちょっと痛いよ、愛してる 痛, い痛い痛い、ありがとう、ここ寝入り、愛してる大好き、汗かいてきましたよ、はい、愛してる大好き、ボディごとありがとう、はい、ではその足さんに、右足のくるぶしをここに乗ってるんですよ、そんでしごきます、くるぶししごき、せーの、愛してる大好き、ありがとう、盛大に、愛してる大好き。 両足使ってます。これ愛してる大好き。あ両足ほぐしてます。愛してる大好き。ナイス。はい、では右足さんを下に下ろして、左足さんを後ろにたたんでください。これでまっすぐ伸びます。そしたら 左,、えっと、左の腰さん、左の腰骨をスルッと落として、大腿骨の付け根さんを横側ほぐします。せーの。愛してる大好き。ボディを乗っけて体重ごとどうぞ。愛してる大好き。 ワンモアエイト愛してる大好き笑顔でねはい、愛してる大好きここのちょっと痛い場合ありますよはい、骨盤転がしです右手さん、右のお膝さんの外について左手さんは左のお尻っぺで、後ろに骨盤を倒したときは背中が丸まって前に倒すときは反る感じ少し斜め前に行ってます斜め前 はい、では後ろからせーの愛してる大好きせーだいに愛してる大好きエもト、はい、愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはい、では背筋を伸ばして右手さんは 右, の 腰, の、えー、右腰の横左手さん腰骨腰肘肩を回しますお顔正面でボディまっすぐですせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き盛大にはい、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスビューティフィル、はい、では最後こ両足骨盤転がし座骨さんを守るためにマットを畳む方は畳んでくださいマットとか座布団とかクッションとかねお尻さんが痛いと、痛くなければ全然いいんですで足はですね腰肩幅よりちょっと短く で桃の後ろさんんをししっかり掴んで背筋伸ばて後ろに行った時に脇ろここも C の字に丸める感じで前の時は反る感じで骨盤もしっかり倒していきますはい後ろからせーの愛してる大好きありがとうボディごと愛してる大好き笑顔でごん入いた愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、では背筋を伸ばして頭の位置をここで骨盤だけを動かしますクイックバージョンせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうまあまあありがとう愛してる大好きナイスはいではすべての棒でストレッチ終了です最後いいでスポーズいきましょう背筋を伸ばすボディを倒すはい、両足アップどっちか伸ばす両手を頭の上、はい、画面側を向く はい、そして皆さん、ご一緒にいいです、いきますよ、ご賞味ください、せーの、ーいいでーす、ナイス、拍手、その位置で背筋を伸ばして、はい、ここで腹筋、背筋、さんをう鍛えてます、両足を伸ばしてもいいです、はい、ありがとうございます、さあ、ミッション達成でございます、頑張りました、はい、チェックタイム、左足さん、両足さん伸ばして、左手チェック。 はい、かっかいあ、こっちが綺麗。あ、いいですね。だいぶシスター伸びております。ありがとうございます。ビューティフル。さあ、さあ水分とってください。ご自分のボディの変化、いかがでしたでしょうか。いいですね。喋りながら 息, <笑>息切れしつ つ, つ, つ。大丈夫じゅんさん、大丈夫でしょうかリアルご参加、本当にありがとうございます。嬉しいございます。あの <笑>あれですね<笑>あの、しゃべりながら息切れ、大丈夫です、あの、んさん、ボディにね、硬いって言わない方がいいですよ、硬いじゃなくて、自分がのボディが硬いなと思ったときは、伸びしろ、たっぷりって言ってください、<笑>あの、ボディさんがね、その言葉を聞いてます、硬いって言うと、硬いって思っちゃうんですよ、ボディさんが。 だからボディーさんに伸びしろがたっぷりだなって言ってあげるとボディーさんも喜んで伸びてくださるさあストレッチは裏切らない<笑>ということでね進めておりますはいということでさあボディーの変化いかがでしょうか柔らかくなったね少しそうですねんさんよかったですあっハナさんも伸びしろたっぷりそうなんですハナさんもいいですありがとうございますご賞はありがとうございます皆さんご賞は重要ですが<笑>さ いいですって言ってますはいということで飲み汁たっぷりの皆さんと今日も一緒にストレッチできて私幸せでございましたありがとうございますさあではあの明日たん明日はお休みでまた金曜日とえあ土曜日できないんで金曜日曜とこの時間にやってますのでぜひまたご参加くださいはいあのコツコツやっていただくとですねボディが変化していきます そして、1年後の自分の素晴らしいボディの変化を意識しながら、<笑>あの期待しながらやっていくのがよろしいかと思います。はい、ということで、今日もご参加くださりありがとうございましたね。リアルタイムご参加ありがとうございました。ジェンさんはい、はなさんも毎日ありがとうございます。千代子さんもありがとうございました。また、えー、明日、明後日お会いしましょう。はい、ごきげんよう。have a nice ウェンズデイはい。じゃあありがとうございます。 ごきげんようシェイシェイ